こんにちは、歌って踊る大食いアイドル。もいもいキュンキュン、もいあずこと、もいなずきです。見てくださーい、お肉がいっぱーい。今日は松屋さんで復刻販売される、お肉どっさりグルメセットをいただきまーす。やったー。ーそれでは早速いただきます。はい、いただきます。う ん, ん, ん、うん、うん。 なんか別皿でご飯が夢みたいやえじゃあちょっとお肉をえじゃあちょっとドサッといっちゃおうかなじゃんこれ特盛より多いんじゃん、すごい。 は20年以上前に販売されてた幻のメニューらしいです。すごい。これ通常の牛めし並盛りの3倍の量みたい。めっちゃすごい。美味しい。夏つやさんの牛めし本当に味付けがね程よい。甘すぎず辛すぎず。 一番ちょうどいい味付けで大好きです。おいしい。すごい量ほんまに。 これ食べても食べてもなくならへん。 多い量。じゃあちょっとセットでサラダもついてるかな。サラダのサラダよ。ごま。うん。ごまどれおいしい。こう野菜も。 バランスよく食べられていいと思います。はい、なんかお野菜食べたら、お腹すいてきました。ちょっと。次からは。 アレンジしていこうと思います。じゃーん。ネギ玉。やっぱ三倍の量から。卵も三倍にしました。 今日トッピングもめっちゃ用意してもらったから、贅沢にいっちゃいます。あのシジュし飯。すごい雪山みたいでかわいい。肉、う、を、ん。うん。めっちゃ葉っぱにする。 なんか糖質制限してはる人とかこれね牛飯代わりにこれいってもいいかも夜はこれで朝にご飯食べるみたいな。はトッピングしまくり。 牛サラダに火をめっちゃお肉あるからもう自由自在ですすごい楽しい ちょっと何気にサラダの量がすごいですボリュームが最高、はい、ですじゃあ次はできましたとろたま牛めしトリプルすごいいきますよはあま、うん 味付けがシンプルやから何トッピングしても美味しいです。 3杯目完食ちょっととろたまが好きすぎるかなサラダもとろたまサラダにしました。 はい。ネギオのトロたまたま牛丼。最高です。夢の組み合わせ。こんだけお肉あるとね、トッピングしまくってもいける。ーうーん。うん。 ご飯、お肉が多すぎて先にご飯食べ終わっちゃいました。なので、ちょっとサラダ入れようかな。前代未聞の先にお肉が余るって、なんか経験したことないかも。牛めし食べててやっぱ、普通やったらちょうどいい配分やのに、お肉が多すぎて、ご飯が足りひんくなる事件。あ、でも今回は波盛りなんやけど、なんと期間中、 大盛りと特盛りが無料でできるらしい。特盛りがちょうどいいかも。しかもそれをテイクアウトしてね、分けっこして食べてもいいかな。太っ腹すぎる。 とセットです。 ラストはシンプルに卵でいきます。 何食べましたでもちょっともうちょっと食べ足りないのでこちらじゃん創業ビーーフカレーやったー私松屋さんのカレー大好きでこのリニューアルして創業ビーフカレーになってからより大好きで普段もよく食べるので嬉しいこれ食べなねうわっお肉いっぱい入ってるうんふん めちゃくちゃお肉がいっぱい入ってるかな。お肉の甘みも感じられてめっちゃ美味しいうーん。やっぱ牛飯の締めはね、カレーに限りますね。 う <laughs> ん こちらべんネットで注文すると事前注文事前決済ができるのでお店で待たずに受け取ることができて便利さらにポイントもたまってお得発売期間は2020年12月29日火曜日朝10時から2021年1月5日火曜日の15時まで販売してますとにかくお肉の量がすごくていっぱ杯でもボリューム満点なので皆さん是非食べてみてください ごちそうさまでした。バイバーイ